みなさん、こんにちは。次は、お名前いただいてもいいですかはい。えっと太鼓衆龍月の千田と申します、えー。太鼓衆龍月、佐藤です。太鼓衆龍月の橋本です。太鼓衆龍月の大山です。大山さん、こちらは太鼓のグループですね。はい、お名前は太鼓衆龍月と申します。龍月、すごいかっこいい名前ですね。あいつからやっていますか ソロでは20年前から代表が始めてで太鼓修竜月となったのが10年前からです結構ベテランですねすごいあのこちらの方は本日こちらであの何をやっていますか何の曲何をあのしたいと思いますか11月29日 youtube でオンライン 日本文化祭をあの流されます。このイベントに参加して、生でパフォーマンスすると思いますか？何のパフォーマンスするかな？何か一言ありますか？え、めっちゃっていいんですか？<笑><笑>いつもはあのいろんな音楽とコラボして、あの既存の音楽に合わせて対抗を打ってるんですけど。まあ今回ちょっとオリジナルのはい楽曲。 で、えーと、みんなでいろんな種類の太鼓で叩こうと思ってます。はい、今回のこのトル、はいえー、と日本文化祭のためにあの書き下ろした楽曲で、はい、あの和太鼓パフォーマンスをさせていただきたいなと思っておりますおすごい、ありがとうございます。では、見る人たちに一言挨拶がありますか、はいえっ、ー、とトルコの皆さん、日本の、えー、と和太鼓をぜひ楽しんでください。 十一月二十九日楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます皆さん見てね、楽しんでね。